こんにち は, こんにちはレディーバードで す, レディーバードです霊能者のもちこ先生ともちこです説明しようもちこ先生とはもちもち姓から来た異星人ちょっと空気の読めないところもあるでも楽に生きれる方法もわかる宇宙人設定上そうなってるけどもしかしたら正体は僕の姉かもしれない 芸能者のヒロですすよろししくお願いし ま, すし願いしますさあ今日は、はいえー、よく多いお悩みについて一つ深く掘り下げてお話ししたいと思います、はい、ーイエー イ, イ, エーイ今日は女性から多く聞かれるお悩みで、はい、男ってなんでいちいち言わなきゃわからないの<笑>言ってもわからないし これってなんでかっこ怒り、うわ、み 耳, 耳が痛い質問ですね<笑>それ読み上げるのつらいですね、ヒロくんそうですね、<笑>ちょっとねうんすでにちょっとテンションダウンしちゃったみたいな<笑><笑>上げていきましょうはい、上げていきましょうね<笑>まずね、男女の違いって<笑>はい 体のの細胞の作り方して違うんですよ ね, そうよねあの X 染色体 Y 染色体って知ってますか学校で習ったことありませんあ習いました中学校の時だよねそうですね、うん、そのね理科とか生物の時間とかでね、うんはい、女性は X 染色体が2個あるのに対して、はい、男性は X 染色体が1つ、うんはい、で Y 染色体が代わりに1個ある、はい、もうこういう、ね、細胞レベルからしてもねまず違っちゃってるんですよ ね, そうですね、うん でねあの、女性の方が男性よりも得意なことってネットで検索してみるといろいろな学説が出てきますよ例えばだけど女性の方が目の前のこととか周りをマルチにあの見て判断することができるとかだから女性の方がね、周りを見れるというか、ね、覚えていられることも多いというか、ね、だから男性の方が単純ってよく言われちゃいますけどね。<笑><笑> からね、なんでわからないって言われても正直困困るんですすよねうどういういふうに困りますそうですね、うん、男性的な意見から言うと、はいはい、別にね手を抜いてるっていうか、うん、わざと気づかないようにしてるとか、うん、わざとこのこと考えたくないからやめようとか、うん、あっちに置いといてとか、うん、そういうことして気が付かないわけでもないんですよ。 はい、そう見えちゃうんだけどこれはどうしてかなって話だよねだから女性がそそこででで悩んんんんイイライラすするんだもんねね、はいはい、うなんですよ、ねうん、男性の方が一つのことに集中できるで女性の方はマルチに見えてしまう分一つのことに集中できない、はいはい、まあこういう側面もありますよね。 全ていいことと悪いこと表と裏が全てのことってあるのではいなんかね、うん、ついねいいか悪いか、うん、もう2極でね物事って考えちゃいますけどね、うんはい、まあ男性女性だけで測れる部分でもない部分もあるのは確かです、はいねうん、ジェンダーレスですからね今はねとにかくでもその悩みを解決したいんだったら、はい、どうして苦しいのかっていうところに焦点を当ててそっから考えた方がいいと思うのよね、はい なんで苦しいのか、はい、あの分かってくれないからだよね、うん、簡単に言うとね。そうですね、考えてもらえないからですよね、うん、私が大事じゃないのとかね、うんうん、はい。 でも私が大事じゃないのってその時、はい、皆さんに聞きたいんだけど、はい、直接男性に聞いたかななってことなんだよね男は男でね、うん、そんな女性の姿を見て、うん、あああれで怒ってるのかなこれで怒ってるのかなっていうふうに私の経験なんですけど聞かないからどうせさっきのね勝手にプリン食べたことで怒ってるのとか<笑>、ね、<笑>勝手にプリン食べたの<笑>、ね、うーんだそうそんなこともあったし、うん、あの時話を聞かなかったからとか、うん、あの時バカって言ったからなのとか、うん、もう全部ね的が外れたことでこっちも判断して、うん、それですれ違い っっててて生まれてきちゃってるんですよねん、うん、なんでわかんないのって思う前になぜそれをわからなかったのって聞いた方が早いんじゃないのって話なんだけどああなるほどね<笑>あなたはどう考えてたのみたいなね、うん、う相手の状況を知るっていうかね、うん、はいそうそうそうなんでわかんないのってわかってたらやらねえって話ね<笑>確かに。 確かに分かっててねやるだったら完全に意地悪ですも、ねうんね<笑>だからそういうふうに勘違いして意地悪されてるって女性は思い込んでるけど、はい、男性はそそんんんなななつもり全くないんだよねそうなんですよねねうで、ん、す男性は男性なりにね気づける範囲でやった結果なんだけどね、うんうんうん、そうでしょう、はい、悪気がない者同士がどうしてなのっていう、うんはい、その一言だけ聞けば 解決することも、その一言を聞いてないから、こうなっちゃってるんだよね。はい、そうですね。確かに、うん、確かに、うん、聞いて、また腹立つこと言われたら、またその時聞いて考えよう。うん、まず聞いてないところから、違いが分かってないところから、そこから考えてみよう。そうですね。うん、うん、聞いたら、結構違うこと言ってくるよ、相手は。 違いが分かるか何とかなるとなんか思いできましたね。えー、うんそうでしょう。うん思えてきた思えてきた。うんきたうん、おおまずはそこかっていう感じそうそうそうまずは聞いてみましょう。はい。うんまあそんな感じで今日は。はい本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。